はい、かずです。えー、こんにちは、こんばんは。<笑>えっと、iPhone は、iOS は 1.5.3 が今のバージョンです。で、あのー、まあ、早速なんですけど、えー、っとですね、うんと、コメントでいただいたですね、えー、AI の家ですか こちらの方が、あのー、前まで 1.2 はまでは攻撃できなかったと思うんですけど、あのー、爆弾を置くアイテムがこう出るっていうような置いてくださいっていうのが出るっていうとこだけだったんですけど今回から、あのー、1.5.3 になってから、あのー、ドアを壊せたり、えー、窓のとこを壊せるこれ木が、あのー、レベル1の壁だと思うんですね。 のところは、あの、どうやら壊せるようなんですよ。で、あの、コメントの方でいただいておりましたですね、えー、AI の家が3件、拠点が3つほどあると思うんですよね。プレイヤー名は各自で多分違うと思うんですけど、あの、作りだとかはまあ一緒なのかなと思いますので、ちょっと、あの、今日はですね、えー、その拠点を各回って、 どれだけアイテムが集まるか、まあ、どんなものがあるかというのをちょっとあのー、動画としてまとめてみたいと思いますでは早速、えー、いきたいと思いますはいついたようなので1軒目行ってみたいと思います、うん あ<笑>いきなり食らっちゃったえっ、ー、とこれですねこれが1レベルのところですねここ壊せると思うんですねちょっとやってみますねえっ、ー、と持ってきたものはこれだけしか今持ってませんはいちょっと行ってみますお あやっぱりそうだ通常の木よりもあのー、人のまあ建物を壊す時の方が、えー、あれですね消耗が激しいですね新しく作ったんですけど一回でなくなっちゃいましたねえっ、ー、とこれをじゃあ、まあ、1軒目全部頂 い, いていきますね入らないかな これはやっぱりあれなんだ巻かないな、うんだ。ってことはまた作らないといけない。これはあれですね石と木をちょっと持って歩かないとダメですね。 以上に使いますねあこれで最後かまずいなうんあ結構いろんなもんあるんですねこれで入り込まれたらこれ逆があるってことなので結構たまったもんじゃないですね うん、ちょっと一回、あれですね。取りに戻りますね。これは、ここは多分殻かな。殻ですね。周りは、なんもないですね。 ちょっとこれは失敗です思った以上に木が消耗が激しいですね。えー、っと、ここに持ってきたものを入れていきますね。 えっ、ー、と、ああ、あれですね。前回お話してた部分で広告を見るとエナジーが増えるっていうやつをちょっとやってみますね。ここでランをします。そうするとこういう形で。WatchAD ってやつかな。これをします。そうするとこういう形で。ここで こ, こまでだねはい次は見えないねこっちから行ってみようかなうはいでえっ、ー、ともう一回作ります ここはああそうですよねあのレベル1だけですね2は叩けませ ん, んどうやってこっち側は叩けないのかなこれあれですね レベル2ですね、あのー、右下のとこに、えー、火薬のようなマーク出てますからこれレベル2の壁なんでこっち側左側壊せないかなドアだ外ドアから行けばいけるかな あ, あ、ここもダメかドアも強化してるとダメなんだなんなんかチクチクチクチクさっきから若干やられてますね<笑>引っかかったら出てる<笑>結構減りますね思った以上に減るんだなこうやってあとはえー 庭の方にもなんかあるんですね。えー、っといやーこれで逆の立場であの猫杉持ってかれたらちょっと本当悲しい。 <笑>関心ならないですかね<笑>あー。あちょっと水いらないな。ちょっとアイテム多すぎですね。これはどうしようかな。木を、木がちょっと張ってた。すごいな。 あー、トランスミッション。トランスミッション、皆さん見、見つけました自分はちょっとこれ、まだ見てないんですよね。あの、タンクがすごい出たんですけど、2個ぐらい、今んところ出てるかな。これも出てますね。これ何なんだろう。うん、まあ、これですね。肉。あー、今、食料が、まあまああるんで。 あかなえっとこれ も, もらってきますかここだなうわー持てないうんこれあれですねやっぱりえレアな順番というかで持って歩いた方がいいかなとなかなか大変ですね 石えー、っと武器も欲しいんだよなうーんこれいらないですね<笑>まああのこの辺はあれなんですけどただこれあれですねあの序盤結構武器が弱かったり、ね する方、まあ、すると思うんですけど、そこの部分をいきなり人のうちに行って、えー、最初のクリエイトでも斧は作れたりしますんで、それで AI のところに行って根こそぎ持ってくると、序盤はすごく楽になるかもしれないですね。なんかそんな気がします。 自分が始めた時はこういうのなかったので、あれですけど、これ、あのー、まあ、ここ最近コメントなんかも、えー、読んでますと、最近動画見て始めましたみたいな、えー、コメントもいただいてますので、まあ、こういうやり方の方が、まあ、楽には、楽にはというか、有利には進めれる気はします。えー、っと、じゃあ、気持欲し い, いな。 まあ人のものを見ると何でも欲しがるよ<笑> そ, それは悪い癖でしょ う, <笑>もう食べちゃいますね<笑>、まあ、水なくなっちゃってるしああまあいいや、まあ、ここの拠点はこんなものかなちょっと一箇所入れないな レベル3ですよね あ, ーあー痛いからチクチクとこれ多分自分が思うにこの角に2つ立ってじゃないですかえっ、ー、と仮に壊せたとして壊したらゾンビとえ何、ー、でしょうか狼入ってる気がしますトラップだと思うんですよね あの自分もあれしっかりあの飼ってみたんですよなんですけど、えー、例のあの赤い、えー、ゾンビワラワラのやつにたまたまそこの部分が壊されて持ってかれちゃったんで<笑>あのいなくなっちゃいましたけど<笑>ちょっとあれですねあの今後のマルチの状態になってくるとやっぱりこういう家の作りを参考にするのが いいのか な, なとは思います。はい、では一件目終わりです。はい、二件目いきます。入ってないですね。 前にここなんかあったかもしれないですねちょっと持ってっちゃってるかもしれないなおっ あっいいピストル入ってますねあでも耐久がそんなにないですねあとはレベル2だから叩けないですねうんこれだけかな もう一個こっち側に確か建物が あ, あ, ありますねありますねはいえー、っとこ ね夜な夜な忍び込むっていうような感じですかねうんまた持てない木 う, ーんうんうんこれは木置いていきましょう他は 側はあっこれレベル1だないけるかなうーんちょっと一回こっちに置いて銃いらなかったですね持ってくる必要ないですね タバコがたまにトレードで出てきますね。あとは、こんな感じですね。まあ、あの、1回で持って帰れなくても、また次回来ると、多分空いてると思うんですよね。まあ、これ、リアルのプレイヤーであれば、多分直しちゃうと思うんですけど、まあまあまあ、ちょっとそこ未確認ですけど。 こ, れこっち側も壊したらあれかなっかあーやっぱり入ってますねなんとなく入ってんじゃないかなと思って。 は い, はいじゃあここはこれでここの拠点は多分これで終わりかなと思いますはい最後いきます はい、じゃあ最後いきまーすここは入ってないですね、うん、入ってないですねここあれですね前バイクあったとこですよねなんか作りやっぱ変わってますね 終わってるちゃんと建物になってるうんうんうんうんうんあ、やばい石がない 武器はありがたいですね、本当武器作るの結構大変なんでまあ、あのレベル上げたりするのもすごい、やっぱ武器があるとかなりあの優位になりますねいやー、ここにあれなんだよな、これ。 取れたらいいのな<笑>取 れ, 取れないですね、やっぱり<笑>。まあ、多分、皆さん同じこと考えてるとは思うんですけど<笑>、取れたら教えてください<笑>。タンクが未だに見たことないですハ。ハンドルも見たことないですね。 ありますねうーん A、えー、これいらないですねこれいっぱいあるんで、はい、このドアはどうかなあダメだはいこの穴あ何も入ってないですね 水は入ってそうなああ入ってる水まで持っていくのかよみたいな<笑>あいっぱい入ってるあ鉄欲しいなうん石がああそうか、まあ、また取りに行きましょう はいはいということでえっ、ー、と戻りますまあ周りな何もないですよねこれ何もないとすっごい広いですよね うん、ないですねはいじゃあ戻りますはいということで3か所回ってきましたでちょっと編集前に、えー、ちょっと撮ったやつ見たらですね開けてない箱があったり、えー、一部分の壁を確認してないなっていうところが あの見受けられますので、もうちょっと実は多いのかもしれません。まあ参考までにですね、あの見てもらえればと、まあ、こんな感じですか。まあ、このぐらい、チェストが3つ、まあこれ以上ありますね、ぐらいのものが手に入りますという。 こと で, すはい、で、まあ、あと、えー、コメント欄の方ですか、ちょっとお話したいなと思うんですけど、えー、実は言うと自分がですね、今回あのチェストを使ってみたんですけど、えー、全部で16マスですね、<笑>アイテムが16個入ります。で、今まで、あのー、アンロックするのに、あのー、ちょっとわざと取ってたんですよ、ポイントを使いますんで。 どんな感じかなと思ってわからないんで使ってしまったらまあ課金とかそういうことになっちゃうのかなと思ったのであえて使ってなかったんですけどま あ, あのレベルも71になって実言うともうこれ以上先は本当チタンだとかもう全く持ってみたことがないまあ多分実装になってないと思うんですよねなのでえちょっとチェストに作ってみたんですそうすると16個入りますんで もともとのちっちゃい方の発酵、えー、は12個かな。はい、なので、えー、と収納性がすごい上がってます。これをちょっと コ, コメント欄で教えてくれた方がいて、おこれは確かにいいなということです。あと、あの本当コメント欄、いろいろ、えー、今始めますよっていう方だったり、自分よりも全然進んでる方だったり、いろんな、えー、コメントいただいてます。 あのまああの前回の動画でもお話しましたが、あの何分情報が少なく、あとですね最近ですねあの今この撮った動画もそうなんですけど、実は二件目から 1.5.4 になってます。はいあの非常に運営さんもまあ。 頑張ってやっておられるような形になると思うんですけどあのアップデートがすごいありますなので、えー、アップデートするたびにいろいろ変わってますで、えー、前情報では 1.5.4 はあのバンカーありますねバンカーアルファのどうも地下2階があるような情報が ありますのでちょっとそれもまた確認しに行きたいなというところなんですけどただあの実に言いますと自分はバンカーの地下1階もまだ完全制覇はしてないんですよね。えー、前々回のトレーナーかなトレーダーの部分であの銃、ー、剣を集めてる最中というところで今まああのバン対バンカー用で、まあ、こんな感じで揃えてはいるんですけど。 もうちょっと、あのー、揃えたいなとは。まあ、あの、結構、バンカーの部分でも情報をいただいてて、ご利用しでもいけるようだとか、そういう部分もあるようなんですけど、あのー、あの後、全然、全く思ってバンカーに、アルファは行ってません。はい。そんな形で、えー、まあ、あの、おいおい、うまくいったら動画はアップさせてもらいたいなとは思います。はい。 ということで、えー、今回はこれで、えー、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。